はい。皆さん、こんばんは、えー。サイレンジ上一郎のサイレンジショーでございます。えー、サイレンジショーは、えー、このサイレンジ上一郎が台本なしで自らの言葉をん述べるだけの真っ暗な動画です。真っ黒な動画です。その、 表舞台に出てる時の白錠一郎がいるならばここで語るは黒です真っ黒ですですねえー、じゃあ今日は3つのテーマをもとに語っていきたいと思います、えー、まず初めにあ、まあちょっといろいろ謝りたいことがございます第2回 に至るまで年明けてしまいましてすみませんでしたえそしてあの動画楽しみにしてくださったという方のほとんどが CM 動画が見たいとかそんなんばっかりでした まあ、本当の意味で私に関心がなかったという侮辱をしてしまうことになることを深く お, お詫び申し上げます。で、第2位、えー、メグウィン TV の現状につきまして私の方からちょっと見解を述べさせていただきます。メグウィン TV のメ グ, メグウィンさん、えー、本名す 関根健さんですね関根さんが最近自分の投稿をそのなんかアニマル関係のやつをやって以来ずっともうショート動画で昔の振り返りばっかりをやってるような気がするんですいやこれはどうしたものかって思うじゃないですか昔の動画 ばっっかりになっちゃう昔の動画以外需要がないってわけじゃないのに昔の動画ばっかりそのこれ見てくださいこれ見てくださいこれ見てくださいこれ見てくださいみたいな感じでショート動画で出てくるだけになっちゃうんですそれ本当に YouTube をやってる人のセオリーからしたらあんま よ, よろしくないと思うんですよねそれでまあ100万 一回到達しましたけどまたなくなってしまいましたねメグ<笑>さんはどこへ行ってしまったのやらっていうことになってしまいますよ<笑>私としてはそのメグさんのチャンネル登録をここで解除したんですねでもまあ一人のチャンネル登録解除どころでどうにかなるってわけでもないんですがで第3 で私サイレンジ丈一郎は、えー、その3ミリ p s y さんと業務提携を行うこととなりましたその3ミリ p s y さんはその昔の動画とかいろんな動画まとめとかで実況を行っている方なんですね もう一つ話題なのが、その ゲ, ゲームのバグとかを実況しているスウィントの実況というのがありまして、それは今私は結構見ています。スウィントの実況と、えー、3ミリ PSY さん。サブチャンネルで SEC っていうのを始めたらしいですね。3ミリさんっていうことにしておきましょう。3ミリさんと、えっ、ー、と、動画の いわゆるやりとりでそういうのを、まあ、パートナーシップを結ぶことになりました<笑>、はい。今までだったらそんなことはなかったんですけど元はロッテリア の, 動その CM 動画があったんですがそれをその使っていただいたことから私がそれをは拝見して 次もどうですか次もどうですか次もどうですか次もどうですか次もどうです か, ですかみたいな感じで勝手にちょっとリクエストを送ってしまいましたねいやーちょっと<笑>思ったのと反応が違いましたねなんかありがたいなんて言われちゃって<笑>ちょっと恥ずかしいですで第4 これはあの今後の活動についてなんですが正直言うと私最近チャンネル登録者はその2900を超えるまで行ったんですが CM 動画をやってくださいやってくださいばっかり来てて 正直自分のやりたいこととみんながやってほしいこと自分の楽しみと相手の楽しみがすんごく乖離してるような気がするんですねまあ実際距離感を感じてるというか実際それであの どうも自分が受け入れ難いことが多々あるまあコメント常連の、まあ、ピンクの方がいるんですけどちょっと私が理解しがたい日本語が結構多いような気がするんですねどうも話が噛み合ってないような感じがするんです そういう点から考えてもうんあれちょっと通信が悪いのかなってすら思っちゃうんですそれとも中の人外国の方なのかなって疑いまで出てきちゃうぐらいでいやでもまあ何より一番は私が最初やりたい って思ったのは偽 CM なんですよ自分で自作の CM を作ってみんなに見てもらってその反応を楽しむっていうところだったんですけどなんかリクエストとか変なのばっかり来ちゃって伊坂という伊坂圭介さんがなんか長い文章を書いて。 いたっていうのがちょっと俺正直言うと大変だった面倒くさかっただからあの非表示にしたんですけどもはい正直言うと本当にやりたいこととみんながやってほしいことっていうのは全く違うのかなって思うことがありました だからといって引退まではないんですがどうしましょう。路線を変更してみますかね料理動画のチャンネルを新しくっていうのもありますしゲーム実況をやるっていうのもありますし例えばあの なんだ珍しいものを紹介するというのもありますしそれぞれですが正直私は昔の CM を上げてまあ大体はまあ著作権に引っかかるような曲が流れてるのをみんなが楽しんでるっていうところが ちょっと自分の考えと全く違うのかなって思う時があるんですだからあまりにもそのルールを度外視したようなリクエストだけは慎むようにお願いしたいあくまでウィンウィンの関係で や, やっていきましょう